本当は教えたくないキャンプ場シリーズ、えー、雲海が見れるかも、えー、標高1200メートル以上の、えー、絶景キャンプ場、しきみばるキャンプ場の、えー、紹介です、えっと、出発前の、えー、準備編です、えー、一応、電源付きサイトになりますので、まあ、ホットカーペット、えー、電気毛布、ま、えー、きしそびなやっぱり冬装備、荷物が多いです。 ですので、えっ、ー、と天井にバンドを貼ったりとかですね、えー、と荷物がこぼれないように、えっ、ー、とゴムバンドなんかをちょっと貼っております。えっ、ー、とただいま時刻が八時五十分。えっ、ー、と子供はお猿の常時に夢中です、えー。というわけで、今年う進んでおります。 はいえー、とここから車で約3時間半、えー、長い旅路への出発です、はいえー、と九州でもです、ね、あの有名な観光地、えー、宮崎県の高千穂から、えー、車で30分から40分の位置にあります。 えー、とちょっと注意点です、えー、と高千穂のです、ねまあ、中心地、まあ、市街地からですね、キャンプ場を目指すと、えー、と Google マッパー の, のナビではですね、えーと、手前の道でちょっと曲がらせようとするんですけど、もう少し進むと、結構大きなですね、看板があります、えー、看板のところでね、えー、曲がるとですね、えー、結構、比較的広くて、まあ、車のすれ違いがしやすい道になるので、そちらがおすすめです。 おす。朝は雲海も見れました。はい、えっ、ー、と、しきみはらキャンプ場でございます。えっ、ー、と、すすえっ、ー、と、一部散ってるのもあるんですけど、えっ、ー、と、紅葉でございますね。えー、こちらセントラルロッジ管理棟でございます。いや、楽しみです。親父山の。 散策路が、こうもみじが綺麗そうなので、ねえー、そっちも楽しみですね。えー、と管理棟はですね入り口すぐ入ると、ですね、えー、も, きもう大きい建物があるので、えー、すぐ分かりますね。で、なんと薪が500円、あのすごくリーズナブルですね。こちらがフリーサイト こちらの道を行きますと。オートサイト。今回我々が予約した場所ですね。はい、オートサイト。えっ、ー、と、トイレですね。で、えっ、ー、と、こちらが七番の。えっ、ー、と、こちらが八番です。 もう5月の予約争奪戦をなんとか勝ち抜いて最高の8番のカゴが取れましたイエイイエイはいピースイーどこで買いましたエビスパーナ、はい、エビスパーナとは大和中島西インターから えー、高地方にです、ね、向かう途中にある、えー、ローカルスーパーになります、まあ、大和町のローカルスーパーですね、えー、非常に品ぞろえがいいですオートサイトですねちょっと小さな小屋みたいなのがちょっとあるんですけども、えー、こちらなんとお湯が出ますですねなんでまあ我々はですねちょっと大きなたらいにお湯をねちょっと出して炊事場に移動したりとかして洗い物で活用しています じゃあのバンガロー区画もあるのでいろいろ装備がですねなかなか間に合わないという方はえっとバンガローを利用されるのもおすすめです、えー、おすすめはですねもう絶景のオートテントサイトです、えー、こちらはですねまあ朝方まあ、しかもちょっと運がいいとですね、えー、絶景の雲海が見渡せます。 えー、次はアスレチック場、ねえー、にです、ね、ちょっと向かっている動画があるので、えー、ちょっとこの道ですね進んでいきますと、えー、とフリーサイト側にたどり着きます、えー、遊具がです、ね、たくさんあるのはう、ねえー、嬉しいですね、あと少しちょっと傾斜になっているので、えー、と傾斜がちょっと、ね、深いところは草剃りなんか持っていくとです、ね、少しですけど楽しめます。 はいえー、と遊具ですね、アスレチックルーム、こういうゆらゆらするね、えっ、ー、と橋のよく見かける分とかもありますので、まあ、いろんな遊具で遊べるのも、このキャンプ場の楽しいところですね。おすすめは、ですねこのね、グライダー型のデザインのブランコです、でブランコをですねしながら見る、この絶景は最高ですね。 四鬼見丸健やかな森キャンプ場のもう一つの楽しみ方は実はこのアスレチック広場のです、ね、奥に、えー、親父山に行くですね実は登山道のです、ね、入り口がありますなのでまあ、えー、登山などです、ね、好きな方はここから親父山登山なんで楽しまれてもいいかなと思います 今回はちょっと自作のです、ねまあ、カーボンパイプで作ったちょっとハンモックスタンドなんかも設置してみました、やっぱりこの区画がです、ね、オートサイトすごく広いので、まあ、こういった設置も楽しめますね。 やっぱり標高が高いので11月末とはいえやっぱり寒いですというわけであの薪ストーブをです、ね、ここでも導入してみました、えー、煙突からねもくもく煙が上がっているのもやっぱりすですね、えー、翌朝のですねこれがちょっと雲海の、えー、と映像です、えー、まあ毎回見れるわけではないんでですねやっぱり雲の要素も強いと思うんですけども やっぱり見られると嬉しいですね えー、こちらですね、あのー、実はこのキャンプ場に、えー、高千穂市街地から行く途中の山道ですね、ここの紅葉がすごく綺麗です、まああのー、すれ違う、ね、人の邪魔にならないようにです、ね、ちょっと、まあ、幅寄せしていただいて、えー、それでちょっと紅葉を眺めたりするのもいいんじゃないでしょうか、し、えー、四鬼見原こやから森キャンプ場は、えー、期間限定のキャンプ場になります。えー、春かから秋にかけての キャンプ場予約の受け付けになりますので、えー、次回のキャンプ場予約の参考になればなと思います、はいえー、本当は教えたくないキャンプ場シリーズしきみバルすこやからもキャンプ場、えー、こちらの動画参考になりましたらチャンネル登録お願いします